またしても日本の識者と言われる人間が日本の国益を損ねかねない主張を行っています。どうも、政治いろいろの学部です。日本ではすでに正体がバレて小馬鹿にされている人物の発言を引用して、日本の識者もこう言っているとミスリードを狙うのは韓国メディアの上等手段ですが、 レコードチャイナもこの処方を真似たのでしょうか。レコードチャイナの記事を引用します。4月に行われた韓国のソウルと釜山の2つの市長選挙で突如として争点になった日韓海底トンネル構想は世界の指導者たちが築けば世界を対立、分断から共存共栄に変える世紀の夢である一大プロジェクトになる可能性を秘めている。すなわち、 日韓の歴史的和解の象徴になる。南北朝鮮の融和につながる。習近平主席の提唱する一帯一路の起点としてアフガンを経て欧州までの令和のシルクロードになる。アメリカが参加すれば米中対立から米中協力になる。この世紀の公共事業は世界のニューディール政策だ。関係国すべてが利益を分かち合えばいい。 誰かがそれを言い出せば動き出す。とのことです。この馬鹿げた主張を繰り広げたのは元外務官僚の甘木直人という人ですね。ちなみに2018年12月18日のライブドアニュースには、韓国と日本を結ぶ海底トンネルの建設、韓国民の6割以上が必要という記事が掲載されています。 本記事自体は提供者の都合によりすでに削除されており、概要のみしか掲載されていませんが、その概要を見ると、韓国民2000人に調査したところ60、60% 以上が必要だと考えていると判明。理由としては、日韓間の活発な交流のためという回答が最も多かったと記載されています。一方で、韓国ネット界では、誰が賛成してるんだという声も多いと言われており、 6割以上が賛成ということ自体の信憑性も疑われるところでもあります。もし6割以上が賛成が本当だとしたら、なんで嫌っている国に来たがるんですかねそもそも日韓トンネルを作ったとして、日本に何らかの利益があるのでしょうかもしできた場合、韓国からの観光客が増えるという意見もありますが、韓国人観光客の落とす金額は 一人当たり約7万円と中国人観光客の3分の1にも満たないことが明らかになっています。韓国人観光客が増えることによるインバウント効果より、韓国人が来るというデメリットの方がはるかに大きい気がしてしまいますね。対馬の仏像の件もありますからね。日韓トンネル構想は世界を対立、分断から、 共存共栄に帰る世紀の夢である一大プロジェクトになる可能性を秘めているという馬鹿げた主張を繰り広げる天木直人と一緒は気づいていないかもしれませんが韓国と陸続きになるというのはかなり危険なことなのです韓国の場所を考えればすぐにわかります韓国が地続きで国境を接しているのは北朝鮮ですそしてその北朝鮮の後ろには中国が控えています さらに北方にはロシアも控えています。韓国と地続けになるということは、これらの国と今よりももっと近くなってしまうということなのです。北朝鮮、中国、ロシアが自由民主国家であれば、こんな心配はしなくても済むかもしれませんが、現実的にこれらの国々は実質的な独裁政権であり、あえて言えば無法者国家、ならず者国家なわけです。 こんな迷惑な隣人と積極的にお近づけになりたい人が一体どこにいるというのでしょうかこんなことも理解できない指揮者である天木直人氏はどんな人物なのでしょうかその答えを紐解く鍵となる記事が2020年9月10日付の東亜日報に掲載されています。日本の元外交官、天木直人氏。日本は文禄慶長の駅での花塚を謝罪すべき。 と題されたこの記事一部引用します日本の元外交官が文禄慶長の駅で朝鮮人の花を切って柄を作った日本のはずべき歴史を反省する本を出版した元中レバノン大使の天木直人氏はキム・ムン・ギル韓日文化研究所長と共にキリン・ヨコイという題名の本を10日に出版する花塚の歴史は 約400年前に遡る。1597年6月、豊臣秀吉は、和軍に朝鮮人の花を切って持ってくるよう命じた。和軍が朝鮮軍と戦わせるために、世界の戦争史上、類例のない残虐な行為を強要したのだ。天木氏は9日、東和日報の電話取材に対して、私は京都出身だが、京都に そのような鼻塚があることを最近まで知らなかったとし、日本人に正しい歴史を伝えなければならないと考え、本を執筆したと話した。また、日本が今でも恥ずべき過去を反省して謝罪してこそ日韓が協力する未来を作ることができるだろうと強調した。とのことです。いやもうね、会いた口が塞がらないとはまさにこのことですね。 400年前の戦での出来事を今の日本人に謝れと言っているんです。飛んだ指揮者もいたものです。このような人物が外交官をやっていたとは、にわかに信じがたい話ですね。ちなみに、豊臣秀吉の朝鮮出兵からさらに遡ること200年余り、当時中国大陸の支配者だった玄が日本に攻め込んでいます。有名な文英公安の駅ですね。 この元による日本侵攻は、一説によれば、時の高麗王が、日本に攻め込みましょう。自分が先頭に立ちますから。と言って、そそのかしたことも一因だと言われています。これは、高麗の歴史書である、高麗史に書かれている話ですね。高麗はその言葉通り、道路軍として朝鮮半島から日本に攻め込みます。人数の少なかった壱岐、津島を襲い、 男は皆殺しにして、女性は手のひらに穴を開けて紐を通し、船べりにじるつなぎにしていたと当時の孔明な僧日蓮が伝聞を残しています。天木直人さん、どうですかね、これ。豊臣秀吉の朝鮮出兵時に鼻を削いだのは事実かもしれませんが、道路軍は女性の手のひらに穴を開けて紐を通し、呪術なぎにしたのです。鼻を削ぐというのは、 首が重くて持ち帰れない場合などに首の代わりに花を持ち帰り手柄の証とするものです。そして花塚を作るのは供養のためです。死んだ者から花を削ぎ、削ぐだけではなく冥福を祈るべく供養をしているんです。これに比べて道路軍の行為はどうでしょうか。生きている、しかも女性という明らかな非戦闘員の手のひらに穴を開けたです。 どちらの行為がより残虐か、火を見るよりも明らかでしょう。天木直人さんは、当時の高麗のこの残虐な蛮行に対して胸が痛まないんですかね。天木氏の言葉を借りれば、この恥ずべき過去を謝罪して反省となるわけで、なぜそれを韓国北朝鮮に主張しないのですかね。結局、この天木直人という指揮者も、常に日本だけが悪いという自虐視観に凝り固まり、 当人もなぜか理由は全く分かっていないでしょうが中国韓国北朝鮮にのみシンパシーを感じる人物でありこのような人物の戯言に耳を貸す必要なんぞこれっぽっちもないということです外務省の仕事ぶりは今でもちょっと手ぬるいと感じる部分が多いのですがこの人物を追い出したことについては評価ができる部分と言ってもいいでしょうね